うわ、ん 君よ恋願え命育む女神の贈り物剣よりもお前の方が大切だほんの少しなソルジャーの証だもう<笑>空みたいな色だろうこの空なら怖くない喜べぞん俺とクラウド アンジールも裏切り者になったアンジールは俺を裏切ったりはしない人間に翼があったらそれはモンスターだ翼は決してモンスターの証じゃないあんたの名声は本当なら俺のものだったくだらん今となってはななんてことするんだおい<笑>噂をすればだ場合によっては 俺は信羅を捨てるかもしれない天使の夢は一つだけ教えてくれ人間になりたいいざ語り継がう君の犠牲世界の終わりプレイステンション